で、今日はね、イントローとしてね、えー、2つのキーワードが、ね、カオスとフラクタル。この2つの現象についてお話します。かな。で、これなんで話、この話するかっていうと、生物物理学 B ではね、この、主にね、この、まあ、非線形現象とか、あのー、現象を中心に話しする。前半はね。で、後半はね、ちょっとゆ、あの、確率的な変動についてお話しします。 確率的な変動。ね。ゆらゆら。ね。例えば、えー、株価が変わるとかね。あとみんなの心臓の拍動のこのリズムがね、結構変わっていくんだけど、それ、結構見た目ランダムに見えます。ね。あのそれの性質に関係した話題をやります。で、一つはね、決定論的カオスって書いてあるけど。カオスっていうのはその前にもっと正確に言えばデターミニスティックカオスだね。ケイオだね。デターミニスティックっていうのは、 えー、決定論的なカオスってこれはねあとで見てね簡単な例示ですけど初期状態って今の状態が分かったら未来の状態は完璧に式で通式で書けますよっていうのが決定論的な状態いいかな今が決まれば未来の状態が今一つに決まるって言った方がいいかな今の状態と未来の状態をまた点と点で書くならばそれが一本の線で結ばれる必ず一本の線で結ばれるこれが決定論的なシステムだ で、そこで起こるのが決定論的カオス。で、前半はこのカオスについてちょこっと言います。で、もう一つ。決定論の反対の言葉何決定論の反対の言葉これ。これはストキャスティックだね。ストキャスティック。うん、確率的なっていうことで、確率的なっていうのは、あのー、あ、確率的なっていうのも後半ちょっと出てきます。出てきます。 で、フラクタルっていうのは決定論も確率的なのも両方 あ, りあるので、これちょっと後で言っとくけどね。で、まずはちょっと決定論的カオスから言います。で、この講義前半は非線形システムっていうのをやっていくので、まあそこで出てくる現象の一つ。ね。面白い現象の一つですよっていうのをこれを紹介していきます。はい。やります。えー、はい、し、これでね。はい、ちょっと走ります。ね。で、まずね、 あのカオスってねみんな聞いたことあるかな、うん、まああのー、ケイオスね、まあ、部屋が散らかってもねケイオティックだよね俺の部屋もケイオティックだけどあのー、まずねこういうの聞いたことあるバタフライエフェクトバタフライ効果でこれちょっとね不思議なえー、っとまあ意味がなかなか分かりづらくなるようなことを言うけど決定論的なシステムは今の状態が決まれば未来の状態は一つに決まる だけど、決定論的なシステムで、しかも非線形なシステムでは、カオスっていう現象があって、今が分かっても未来のことが予測できなくなりますよ。未来が一つに決まるのに予測できないのっていうのが起こります。未来が予測できなくなる。で、あのー、そういう現象です。で、えっ、ー、と、ここはね、ちょっとみんな興味を持ってもらうために、じゃあ、カオスってなポピュラーな映画 で、もう結構出てくるんだよと。ね。バタフライエフェクトって映画もあるよね。うん。見たことないです。あのー、これあの、アマゾンプライムね、一応、あの、時々見るから、うん。なんか映画とかそんなあったかなと思って。うん。で、これなんか、あ、これティラノサウルスって字が出てんね。まあいいや。えー、左上ね。はい。で、まずね、ジュラシックパークっていうね、映画の中で出てくる、えー、このマルコム博士。ね。このマルコム博士。 で、マルコム博士がさ、カオス理論について説明してるよ。で、もしあれだったら映画み見て。で、正直ね、まあ、技術的にはここに映画の一画面をさ、放映できるんだけど、ちょっと著作権ね、心配だし、そんなことね、して問題起こったら困るんで、す、え、べ、ー、てあの、ジュラシック・パークのロゴも自分で加工したし、えっ、ー、と、マルコム博士も写真載せたらね、ちょっとどうかなと思って自分で書きました。はい。ね、これでもう、わかるかなあ、あの博士だと思ってくるかなとう。はい、やります。 でね、はい、ジュラシック・パーク映画見たことある人も多いと思うで今となってはみんな古いよねああこれ生まれる前だみたいなみんな言うなん、ね、だって1990原作は1990年で映画は1993年だねみんな生まれて生まれてないよとかね結構うん最近言うんだよ、うん、俺もえっ、ー、と大学生だったかな大学行ってなかったけどねちょうど90年から93年で大学行ってなかった あのはいまあ、それはいいんだけどでジュラシック・パークの中で出てくる、あのー、マルコム博士があの最初にね、えー、とジュラシック・パークにあの科学者が呼ばれるんだよこなんか恐竜の研究者とさこれマルコム博士は数学とかさそういうあ数学者って書いてある。ね、であのー、科学者が呼ばれて「ジュラシック・パークすごいだろ」うというのを、まあ、みんなにね、まあ、見せるためにこう。 科学者が呼ばれてい く,、ね、行くわけだよ。で、で、えー、最初にね、その、えー、ジュラシック・パークって恐竜の公園、あのね、恐竜の動物園みたいなところ、ね、恐竜園だからね。そこを車でこう見学に行くわけだけどね。で、そこの車の中でマルコム博士がね、あの、女の人にね、言うわけだよね。こで。ティラノサウスいたとき、見たときにね。いや、ティラノサウスが人が決めたパターンやスケジュールに従わないよと。それがカオスの本質だと。 いうふうにまあ言い始めるわけだよ。そしてあの女性のこの科学者のね、人が、え、何カオスって何っていうね、こう言ってきます。はい。そしてカオス、こね。まあカオスはね、複雑なシステムの未来が予測できないことを教えてくれるよ、と。言ってね。さっきちょうど俺言ったよね。まあ、複雑なシステムっていうか、非線形なシステムだけどね、カオスが起こるのはね。必ずしも複雑の定義っていうのは曖昧だから、非線形な が入っていれれば、まあ、カオス起こるかもしれないで、未来が予測できなくなるんだよっていうことを言いました。はい。そして、ね。まあ、要はバタフライエフェクトのことだよと。これどういうことかっていうと、えー、北京で、ね、ベイでね、北京で蝶が一回さ、こう、羽ばたくか、何回も羽ばたいっちゃったけど、一回羽ばたくか、羽ばたかないか。で、まあ、セントラルパークの天気がさ、ね。 まあ、何日か後のセントラルパークの天気がまあ晴れから雨に変わるぐらい影響しちゃうんだよっていうこと。これ何かっていうとほんの些細な違いだよね。その些細な違いが未来をまあ違う方向に変えてしまうような影響を持ってるよっていうことだよね。で、それがまあカオスのもちろんこれがえ特徴であるし、重要な性質ですよということです。で、興味があったらこれ。 映画見てく だ, ください。で、これは伏線になってんだよね。伏線。ちょっと、ね、これがあの映画の伏線になってる。伏線わかるかな未来を匂わしてんだよね。で、ジュラシック・パークどうなるか、ここでちょっと言ったらね、みんなあの楽しみにしてる人もいると思うんで、ね。あのティラノサウルスのね、コントロールできないよと人間はというところで、まあ、カオスを、まあ、持ち出してる。はい。 じゃあ、カオスってどういうものかっていうのはあるんだけど、ね。ちょっと、まあ、参考文献というか、こ、え、れ、ー、もね、えー、まあ、大学、四、えー、4年生の頃。まあ、大学4年生って言ってもさっきちょっと何年も大学行ってなかった、うん、あの結構年取ってたんだけど、うんえー、ね。もう90年代も後半になってたけど、大学に戻った時はね。はい。それで、まあ、このカオスっていう本を読みました。ね。 カオス新しい科学を作る。ね。これあのー、その頃ちょっと俺も夢破れてさ、うん、やっぱアーティスト目指したから。うん。んで、あ何かやらないとなと思ってね。うん。それを思ってました。はい。それでね、この本も読みました。それでまあ影響をちょっと受けて、まあちょ受けてます。はい。で、あの、この本、カオス新しい科学を作る。で、ちょうど1980年ぐらいはね、 このカオスっていうのが、ま、新しい発見だったわけだよね。科学業界では。ね、まあ、70年の時とかね、大きく注目されるような、あのー、期間だった。で、まあ、そのカオスについて何かっていうのを説明してくれるのが、このジェームス・グリックのカオスっていう本です。かな。で、あの、この本の帯にはこう書いてあった。ね、2番目。カオスは相対理論、相対性理論だよね。アインシュタインの一般相、あ特殊相対論、一般相対論。あと、量子論、量子力学だよね。 これもあの20世紀のもうすごい発見だ。で、それに続く今世紀最大の発見というも書いてあった。この本にはね。うん。ただ実際はもうそ、そこそうかなって今思う。今。うん。今そうかなって思うけど、まあその当時は、ああ、そうなのっていうふうに、この本ね、思ってた。で、まあどんどん新しい科学がまあ生まれるっていう、この何かこう、ワクワク感。で、もっと身近な感じましたね。うん。 あ今このまさにこの時代で新しい科学って作れるかもねっていうふうに思ってました。はい。まあそういう意味でもあの影響を受けてます。はい。で、まあカオスが知りたかったこの本読んでみて、ね。で、あの表紙にあるこの絵だね。この絵。あ、どっちだ。こ, こ, だ こ, この絵。ね。これはまあフラクタルに関係してるけど、カオスとフラクタルって実は密接に関係してる。この後いうフラクタル。はい。言います。で、えー、じゃあ、カオスって何か もう数式を使って説明しちゃいますあの、ね、カオスって何、ね、すごいね何か難しそうな感じするすごい複雑とか言ってるしねでカオスって、ね、未来を予測できなくなるんだけどどんなちょっと難解なことがあるのって思うけど現象自体はね、うん、そんなに難しくないし、あのー、直感的な理解も難しくないこれをねなるべく直感的にやっていきます説明していきますはいじゃあまず 決定論的なシステムって何かっていうことで決定論的なシステムを記述するのいくつか、まあ、何パターンももちろんあるけど代表的なのは2つです一つは微分方程式この講義では微分方程式メインでやっていきます微分方程式してるあの DDDXDT DD、ね、d みたいなね微分が入ってる方程式で微分方程式っていうのは解の一位性ってねもちろん数学でね えー、まあやったらみんな覚えてもると思うけど、解の一位性っていうのはあります。だから、初期条件って最初の条件、対応全部与えれば、その後の状態っていうのは解が一つに決まります。だから、一本道で未来は進んでいく。かなっていうことね。で、これが微分方程式っていうのは決定論的システムを記述する方法の一つ。で、もう一つは、差分方程式だね。差分方程式っていうのは、こういうね。 あのー、もうみんな何、何 ?3 年生ぐらいなってるなってるね。これは高校の時だったらさ、あの、全化式って呼んでたやつ。あのー、これね、xn、xn 足す1。これね、なんか順番が番号が1個進んでるよね。で、c っていうのがこれ、まあこの場合ね、パラメータ、制御変数って言って、コントロールパラメータって言うんだけど。 なんか定数を決めるんだよ。0から4の値、1個決めてくださいよっていう決める値。で、この x のね、範囲もね、この場合はあの0から1の間で考えましょうっていうふうに考えてる。で、x って何を表すのってのは今考えないでください。なんか数字がどんどんどんどん次の値に移っていく。で、ここに書いたね、もう。うん。はい、ここに書きました。初期条件って何って言ったら最初の数字だよ。最初の数字を x1 っていう数字を決めたら、次の x2 って、 決定論的に決まる。これどういうことか。差分方程式っていうのは、項の間の、あ、指が切れちゃうね。この項の間の関係を、ん教えてくれ。x1 を決めたら2が決まる。いいよね。はい、そしたら2を決めたら3が決まる。3が決まったら4が決まる。これ、x1 の数字が1つ決まったら、この x4 ってもう決まってるよね。x100 だって決まってるよね。x1 億だって決まってるよね。もうね、子宮どんどん入れていくだけだ。そういう意味で、 最初の数字が決まれば後の数字。だって計算で掛け算足し算してるだけだもんね。引き算してるだけだ。何かうん。未来が全く、これ、こういう意味で予測できないっていうのはちょっと考えづらいよね。ね数字決まるもんだと。初期値が決まれば未来は決まるんだと。いう。こういうことはある。はい。じゃあ、ちょっとやってみきます。あ、ちょっとっね。ちょっと待って。あこれからね、やっていきます。いいんだな。はい。そしたらね、もうちょっと具体的な数字を入れて、感覚を。 よしなっていきますまずねさっきの C って書いたとこ 2.8 っていう数字きますこれも適当です。ね。ま あ, あのいいとこ選んでるわけだけど 2.8 っていう数字だね。ここだね。C に 2.8 入れます。そうすると初期値をね今 0.3 にしました。だから明日きます。うん。ここ。んね。0.3、ね。ここだ。ここだ。0.3 入れてんだよね。0.3 だ、ね、ちょうど 0.3。 0.2 と 0.7 ね。3入れて。そしたら次の数字決まるんだけど、ここはもう計算していかないよ。もう時間ね。もうみんな計算したかったら Excel とかさ、Python とか R とか、いろんなコンピュータの、えーのアプリを使って計算してみてください。で、この時カオス起こりません。この時何が起こるかっていうと、数字を入れると、まあ、0.3 入れた次の数字いくつかって出るよね。で、次の数字いくつかって出る。で、そうすると最終的にはね、0.3 って指が消ちゃうな。 収束していくんだな。ということあでもやっぱ見せるかな。見せよう汗なくて、うん、最初ねえー。見せます。あのー、excel なんかどう？みんな持ってる？あのみんなダウンロードしてインストールできるからね。あのみんな自分のあ大学のね。あのー、ソフトウェアの配布サイトから。はい、見ていきます。ね、よいしょはいやります。で、これどういう風にするかって例えばね。今初期値が 2.8 だな。 こ れ, ね、これ何かでここ C って書いて一応分かるよね C イコールって書いてこはい。ね、これ書いとこう。で、そうすると、ここ初期値。初期値は 0.3 だ。な。で、どうやってやるかっていうよ。はい。x クセの場合はこうやってやります。もうちょっとでかくするか。でかくします。数字、だいこれ C イコールってこれなくてもいい。これ飾り。初期あのこれがね、制御変数。これが初期値。そうすると、ちょっと隙間入れるか。初期値。 はい。これ初期値ね。そうすると次の値をここに計算します。イコールどうやるかっていうと、制御変数。で、ここでね、みんなね、ここはか見えない、見えよう。はい。ここで、今ね、F4 ってキーをした F4。F4 とキーをしたら、$C、$1 って出るよね。このがついてると、あの C と1固定になるからね。うん。なんてってっりますね。かける。はい。X ってこの値だ。これ、かける。 引く こ, この値だなはい、こうやって計算できる。あ、次は 0.588 だな。この値、0.588 だった。あ、ごめん、上から。うん、ね。ここの値ね。これね。あ、隠れてんか。あ、大丈夫か。隠れてない。ちょっといろいろんな画面がちょっと、うん。よし。はい、そして、じゃこれをね、一回ね、コピーします。ここの、この、ここ、ここ。 これね C2 ってこの場所でしょこれここに貼り付けます。はい。そ, う,、はい、そうすると今度ね、ダラー押さない、ダラーないでしょこれ C2 って相対的な位置関係を保存していくからね。このダラーが付いてたら、ダラーが付いてたら絶対的な位置を覚える、ね、保存するからね。はい。そしてこれコピーします。じゃ次の値がまた出てきます。これで計算できるね。これ見て、この 2.8 っていうのを参照してる。ね、B3 っていうのはこの値だ。で、こういうふうに計算する。で、これをね、あとね、何個も貼ればいいや。 ね。ずらーっと貼ろう。どんくらい貼るよし、この辺から。267。200ちょい貼ろう。はい。ということね、自動的に計算できました。はい。グラフどうやって書くかって書きます。はい。グラフ書きます。えー、挿入。んね。えー、こ, れこれ、これ、これ、これ、これ何でけえか。まあいいや。はい。ちょっとね、今見せます。 ね、よし。あ答えいらないいらないこれ。あじゃあじゃじゃじゃあまあいいや。はいこういうふうにね最初 0.3 から始まったのはこの一定の値になっていくんです最後は 0.642857 なんとかなんとかっていうのに収束していきます。っていうのが実はここだね。ここに入ってます。あ見えてます。いやね。 はい。というふうに、この場合はね、一定の値に行くんだよ。ね。はい、次。うんと。はい、次。変えます。はい。このね、えー、の C っていうの三 3.2 っていうちょっと増やしたね。2.8 から 3.2 に増やした。増やしました。そうすると、今度はね、0.3 からやっぱり始めるよ。始めるんだけど、今度はね、見てこれ。どういう意味か分かる ?2 つ、こう、点点点って赤い線変えたけど、2つの値を繰り返すようになっちゃうんだよね。またエクセル登場してもらうぞ。 エクセル登場してもらいます。これちょっと上に行けるんかな。ちょっとな。もうちょいちょっと。あ、違ういちあ、ここ。よし。えー、っと。あーもう上行け。上行け。上行あまあ、いいや。はい、じゃあちょっとここでいいや。もうちょっとね、画面が操作しにくいんだけど。やります。ね、これもこうだね。3.2 だったね。3.2 に変えます。ちょっと数字がガッと変わり、自動的に変わってくれます。そうすると下に行ってみるとグラフどうなったかな。 で上にグラフちょっと持ってくればいいんだけどこうだねこれ2つの値が繰り返してんだよねこういうふうになってちょっとねこういうふうになってますよしここにグラフ出てこいあ出てきたはいはいはいこう出てくるでこれねちょっといろいろ変えてみたら 3.3 とか。 ね、あ変わるね 3.4 とかちょっとねいろいろ変えてみたい。いうんね。3.5 とか。うん変わった。でこれちょっとまたあれどうなってるこれ値がねこれえ数字がよ4本見えるよね。これ実は 3.5 にするとさ4つの値を繰り返し出すんだな。4つの値を。3.6。あ三 3.6 はダメか。ダメってことないんだけど。 ね、なんかあれパターンがちょっと、あれこれ変なのが入ってたりするよねっていうことです。はい。いいですかはい。今ね、もう一回やると、はい。ロジスティック写像で、あの C っていうのを 3.2 に変えると2つの値ね、変わるよ。ということ。まあ、これ他の講義でも見たことある人。ね。少なくないと思う。ね。はい。じゃあ次。じゃこの値をね、はい。ちょっともう、もうカオスのとこ行っちゃいます。あれはい。 4にしたら、4にしたら、ね、こういうパターンが見える。ね、で、これ、ど う, どうなのこなんか、最終的にまださ、基本のパターンに収まってないんじゃないのと、ね、一, 一定の値とか、2つ繰り返すとか、4つ繰り返すとかあったけど、そのパターンに繰りね、なんか見えないね。で、実はね、この時がカオスの例です。つまり、この数字のこの変化の具合が、ね、カオスなの。 で、あの、予測不可能になるってどういうことっていうのをは、い、説明していきます。はい。で、これ、ね、さっき予測不可能って言ってたよね、カオスは。っていうところで、ここでこうしてみます。今、x の値を 0.3 を入れると、この青い線みたいに値が変わってきます。これをね、0.3 からね、こうします。0.3 0000001 000。ね、最後のところに、1って加えました。ね、これ違いはいくつかっていうと、 はい。10のマイナス15乗の違いです。ねん。お、大丈夫。ね。10のマイナス15乗ぐらいの値の違い。で、これ、あの、数学的にはね、もちろんこの 0.001 が違えば違うんだけど、数学でもね、安定性っていう概念はね、0じゃないお隣ぐらいの違い。よく、イプシロン出るとかあるけど、0じゃないお隣ぐらい、0、 ではないんだけど、0に一番近いような値を入れたときに、最後の振る舞いが変わるか変わらないか。こういうのが大事。で、このときは10のマイナス15乗ね。はい。やるの、値を変えるとどうなるか。はい。で、はい。これどうなってるかって。最初はね、同じ値入れます。c は4です。で、最初 0.3 と 0.3 とかなんとか1。ね。あの、10のマイナス15乗だけ違う値を入れるとね。最初の方、赤い、このね、丸が書いてある。見えるこれ。 青と赤って重なってるからねこう重なってます重なってますはい重なってますこっちがはい重なってますがここで見てここでこの辺でさあれ突然さなんかずれちゃったね赤と青丸が青あ、ね、青い丸と赤がずれちゃってるよねもうたかだか 40, 40何回繰り返したところでずれちゃうんだよでこれがカオスの特徴ですねつまり はい。このくらいの違いだよ。このくらいわずかな違いが、もうこれほら、こっから見たら、もう全然振る舞いが変わってきちゃってるよね。もう全然違ってる。これが、はい、蝶が、羽ばたく、羽ばたかない。かね。ぐらいの影響が、はい、将来の数字を変えちゃうよっていうことがカオスになってるもんね。あんな簡単な式でね、起こってます。これカオスの例です。いいかな。はい。ですって、で これみんな数字試してみて。あのさっきのエクセルでもやってみて。で、こうだよね。もう一回、こうだはい。じゃあ、カオスの特徴。まあ、あんな簡単なね、さっきのロジスティックシャドウっていう式。あ、講義でも扱うからね。ごめん、あんま説明しなかったごめん。あのさっきの式ってロジスティックシャドウって呼ばれるんだけど、講義の前半でやります。はい。で、ね。あのー、あの式だけじゃなくて、あのカオスっての他の式でも出てきます。ね。ちょっと非線形性っていうのは必要だね。 線形性、非線形性って何何知ってるね。まず線形を知って、線形じゃないものとして非線形を理解するという講義でやります。やります。はい。で、はい、やります。でこ、カオスの特徴だけど、はい、えっと、短期予想可能性。ね。別に予想できないとは言ってないんだよ。短期予想可能だよね。だって、さっき 0.3 と 0.3000 なんかちょっと違ったらさ、 ちょっとしか値が違わないんだから、振る舞いって似てるよ、当然。ね、ほとんど同じよだから短期には予測可能です。いいですかで決定論なんだからね、そもそも予想できるんじゃないのっていうイメージもあると思うけど、カオスの場合は短期予測は可能です。ところが、長期予測は不可能です。ね。だって値がなんか全然違っちゃってるもんね。もう上と下ぐらい違っちゃってるもんね。うん。だから、 カースの場合は、まあ、長期予測は不可能。で、こういうふうに初期値がちょっと違っただけで、初期値がちょっと違っただけで、こう未来がガッと変わるの。の初期値鋭敏性って言って、ね、初期値の違いが将来に、こうね、ドラマチックな違いをむ、うんうん、と。で、これが、まあ、あの、ね、バターフライエフェクト。とも言われるやつだよね。はい。で、あとはね、これ、ここに一番下に書いた。非周期振動って言って、あのー、さっきさ、同じ値が繰り返すとか、二つの値が繰り返すとかね。 こうね、あの、それっていうのはあの周期的なパターンなんだけど、カオスの場合はね、実は同じパターンは二度と繰り返さない。ゲームで似たようなやっぱ形って出てくるけど、同じパターンは二度とありません。ですかだから、非周期パターン。繰り返しがないよっていうことでもあります。これがカオスの特徴でね。で、じゃあカオス、なんでこんなカオス起こるのかっていうとこ、ちょっとだけ言っとくよ。ね。メカニズムをね、説明します。で、これも数学的に言ったらね、 あのホモクリニック軌道があるとかねあまあいろいろあのー、無限の周期が埋め込まれてるとかね不安定周期軌道が埋め込まれてるとかそんないろいろあるけどここは直感的に言ってきますはいはいこれ何かって要は引き伸ばしと折りたたみあもうちょっとでかくなろう引き伸ばしと折りたたみこれだけですパイコンの変化って言われるんだけど英語ではストレッチフォールディングだね あのー、こうです。これ、書きました。これなんか、π の記事だと思ってもらったらいいんだけど、さっきのさ、ロジスティックシャードの数式の中には、まあ、こういう処理が入ってますよっていうことを言います。まず何か。これ、青い点っていうのはね、ちょっと距離離しました。さっきさ、0.3 と 0.300 なんとかなんとかってすごい近かったけど、見えないんで、ちょっとあの見える距離で2点をで、これ、1次元な、最終的に1次元なものを議論すると思ってね、ね、こっち方向ね、なんかね。で、はい。 これどうするかって言うと、ストレッチします。伸ばします。ずーっと伸ばします。これ伸ばします。ぐーっと伸ばします。ね。そうするとね、伸ばしたらどうする ?2 点の距離広がるよね。ちょっと広がるよね。伸ばしたら。で、永遠に伸ばしていくと、ぐーっと伸ばしていくとさ、もう離れていっちゃって、この、これ自体がすげえ長くなっちゃうんで、それじゃあちょっとね、無限に発散しちゃうんで、それはちょっと避けたい。つうことで、次にフォールディングします。フォールディング。 折りたたみます。だから、スーッと2倍、まあ、さっきの ロ, ロジスティックシャドウって実は2倍伸ばしてるん、ね、1回で2回の、2倍伸ばしてる。2倍伸ばしたら真ん中のところでパッと折ります。はい、これ。折ります。ね。そうするとさ、なんか無限に行くことなくて、有限の幅に収まってます。はい。そしたら、こういう風になるよね。こういう風になる。そしたら、これを、またこっちに戻して、戻して、もう一回、ストレッチして、フォールディングする。そしたら、これになります。ね。やっちゃってます。っていう風にやっていくと、 1回ストレッチするると距離が広がるよ、ね、差が広ね差大きくなるでまたはいごめんなさいねストレッチしてフォールディングこれを繰り返すことによってまあそしたら分かるよねあの2点の距離っていうのは伸ばすごとに広がっていくだからそれがあるところでさここだこうだね折りたたみのさところを超えちゃうとこここここら辺かここかこの2点がやがて折りたたみのところを超えちゃうとさあれでもうとんでもなく違う振る舞いになっちゃうよね全然。 位置が違うんだからね。ということがあるんでさっきのカオスって起こってます。ただ引き伸ばしと置いてたみのメカニズムがあればカオス起こります。単純。ね。でもメカニズム単純だよ。えこれがこれが相対論とか。えー。量子力が超えるうん。まあそういう期待がありました。ありました。私もありました。はい。ね。 まあ、ただ、いろいろ面白い現象はありますよ。うん。だから、カオスだけじゃなくて、このプラス複雑系ね。複雑系。コンプレックスシステム。複雑系っていうことになってくると、またあるけど、うーん、正直たい、いうん、なんか明確な生活のはね、難しかったね。結局ね。うはい。はい、それはいいです。で、ここ。これ、何の講義だっけね。生物物理学だよね。で、ここ。これ、これ何この式。 これなんか数学のおもちゃだよね。これ。なんて考えたんこんなん。ね。まあ、カオスが出る例だから、あのー、紹介したんだけど。え、これなんか物理と関係ある。でね、ここ疑問持ってよ。まあ、最初は素直な、素朴な、あのー、印象として、私も学生の時に。う、うん、まあ、思う思ったっていうか、まあ、すぐに、そんな、うん。うん。多少思ったけどね。はい、これ。で、 だって今度は習った物理だよ。これ何、何物理力学 ね, ね。うん。で、まあ、これまあ実は力学に、まあ力学っちゃ、うん。これあの、ちょ、正直、物理の力学じゃないんだけどね。これ力学系通んでね。ちょっとごめんなさい。はい、いかがでちょ、誰 なんでしょあっあっよーいし ょ, いしょはい、ごめんなさい、ごめんなさい、な、なんかよしはい、やりますで、えー、はい、これねで。 こういうの、ね、あの数式実はね物理的な現象っていうのはね数式の構造と関係してるっていうところがポイント大事なところいいかなだからこれ見た目上これが何の方程式なのかとかね何それこん、ね、そこを、まあ、突き詰めるんじゃなくていろんな方程式基礎方程式があるよいろんな微分方程式でもいろんな方程式が あ, のあるんだけども その式の中の構造にこういうね。俺と類似した構造があれば、同じ現象が生まれるんだね。それを理解していこうという立場なんだな。だからえー、っと。例えば流体の現象ならこの式ね。振り子の現象ならこの式とかね。電磁気学の原子はこの式っていう立場じゃなくてね。まあ、この数式の構造があれば、この現象っていう立場でまあ、現象を整理していくっていう立場で言ね。まあ。これもまあ物理だし、もちろん数学でもやってる人がいるよ。 はい、そうすると、まあ、これじゃあ物理学っていう興味にねあ疑問があるかもしれないけどでこれ、あのー、私やってました研究うん博士号を取るまであの物理ねではい実はね身近にカオスってありますよってことねでカオスどこにあるかっていうとねこれ見て絵、まあ、書いてあるけどこれあの水道の蛇口こうポタポタってね水これわずかに、まあ、これ水漏れ蛇口って書いてあるけど し完全に閉まってないとさ、ポタポタってこの水滴が落ちるでしょうん。で、切れるときこういう風に切れていくんだけど、このリズムが、実はね、カオスになってんだな。はい。で、やっていきます。で、これで私、実験しました。はい。実験しました。はい。そうすると、これ、どういう風な実験これね、その水滴がね、ポタポタって落ちるパターンを、まあ、あの、目で見えるように。 工夫した実験です。はいどうしてるかここここでここ蛇口があってこうねうわまあ、水がね流れる流量ねこれをまあ、コントロールしてるでほぼ一定の量で落ちていきます流れてますあここっちかこっちこっち か, こっ ち, かこっちが出てきますでここからね水滴がポタッポタッと落ちるんだけどここにねサラダオイルをこうシリンダーに入れてあります。 そうすると、あのみんなね、あの抵抗がある時のね、運動、自由落下の、抵抗がある時の自由落下のね、微分方程しといてみて。そうすると、やがて一定の速度になっていくね。抵抗が大きいとね。なんで、これサラダオイル、水の方がちょっと重いんで、サラダオイル中は水がゆっくり落ちていく。で、やがてほぼ等速になる。そうすると、これだね、切れる間隔の、この時間の間隔がほぼ一定だったら、 そうすると、あのー、ね、等間隔に見える。これはね、要はね、完全に周期的にパターンが出てますよっていうことです。で、次、この、こっち側だな。2番目、これ。ここ、水が出る量をちょっと変えました。ちょっと変えました。そうすると、ここ、ちょっと違いがあるよね。このやつとこのやつ、ちょっと違いがある。何かっていうと、これちょっと見て。 間隔隙間がね、長い、短い、隙間が長い、短い、隙間が長い、短いになってね。あれこれなんか見たことあるね。つまり、二つの値がさ、今、時間の間隔をさっきの x みたいなの持って、xn ね。そしたら、こっちは、同じ大きさの値が出てる。こっちは、大きい値、小さい値。大きい値、小さい値が出てる。ね。これは、まあ、あの、周期2って、ペリオ i 2ペリオド o 1って書いたけど、ね。まあ、こういう風うに、 二つの値を繰り返す。あれこれなんか見て聞いたことあるねさっき。は、はい。次、これ一番。右。これ見て。これ長さ。これね。長さがさ、あれ、ん変わったり短く、三個なんか等間隔に見えるけど、また長くなったり短くなったり長くなったりね、こうする。こういうね、不規則なパターンが出てるね。これ、ポタポタがさ、ちょっと乱れてる。っていうふうに、実はね、水滴がポタポタっと落ちるのも、さっきのロジスティック写像みたいな。ね。 で出てくる、あの、現象となんか似てるよ。似てるよっていうことがあるので、はい。まあ、これのメカニズムをどうしてそんなのかなって調べてました。うん。ほ、うんと。よく言われました。これ何の役に立つのかってよく言われました。はい。ね、はい。ね、水滴ポーターポタていうのはね、ひたすら。だから、特にコンピューターシミュレーションってやってました。はい。何日も何日もやってました。はい。それで、まあ、それはいいんですかで、 はい。じゃあ、これでじゃあ実験をしようということで、実験をすると、こうだね。まあ、これはね、主に理論だったから、あのあ、実験はしないんだけど、まあ、実験する人はこういうふうにやりますよ。例えば、ね、蛇口を用意して、流量が一定になるように調整します。で、えっ、ー、と、これ、レーザービームでね、レーザーで水滴が横切るようにしたら、ポタっと横切るたびに、こういうコンピューターにね、こうシグナルが出るんで、ポターと押してから次にポターと落ちるまでの時間の間隔を、 そうするとねあっこれこれねあ違う違う違うはい、はい、そうするとえっ、ー、とごめん時間の間隔が出てくるんでねこれで tn tn プラスこれが x だと思って xnxn プラス1ってあったけどそれが今 tn での t になってるからはい次じゃあねさっきさ水滴ってこれいろんなパターンねなんか同じ値を繰り返したり2個の値を繰り返したり なんかちょっとパターンが見られないなっていう状態になったりする。これがカオスなんだよ。っていうのをどうやって調べるか。どうやって示す、ね、で、まあ、カオスだっていうのを示す単純な方法あります。はい、ここです。さっきのさ、ロジスティック写像に戻りますよ。この写像、これね。4としてこれ。で、我々はね、この数式の存在を知りませんっていう立場で今考えて。 この数式を知らないんだけど、観測したデータはある。ね。これ x だけど、さっき水滴だったら tn っていう時間の落下の間隔ね。これ。で、こういうふうに、あのー、ね、データが出ました。値が得られました。そしたらね、このデータからこの数式の存在を見つけ出すのはね、単純です。 単純です。はい、どうやるか。もう答え言いますよ。ここに書いたこれがデータ観測されました。したら隣り合うものをペアにしてプロットしてください。x1 と x2。x2 と x3 を横軸が xn 軸、縦軸を xn プラス1軸にして、このデータをグラフにするとどうなるこんな形が見えてくるね。だって当然だよね。だって xn を x だと思って、この xn プラス1を y だと思ったら、これ y イコール4ね。ただのグラフだもん。 だから横軸を xn、縦軸を xn プラス1にすると、はい。あの、あの式が出てくるだけです。この式が出てくるだけです。だから別に、あの、水滴も流体力学を解かなくても、データがあったらどういうルールが隠れてるのかなっていうのは、隣り合うものをプロットしてグラフに書いていくだけで、わかるっていうこと。 じゃあ実際に 水, 水滴のデータをこうい う, うね隣り合うもの同士をグラフにしてみましょう。はい、何見えますか。はい、次は実際の例です。はい、はいじゃあ水滴のこのね、落下時間間隔のデータをね。これを隣り合うもの X1 と X2、あ、いくぜや。T1 と T2。これね。はい、グラフしていきますと。とそうしたらこれ、こんな絵が見えましたよということはね。どんな、何が見えた。 ちょっとね、もちろんノイズはある。のちょっとばらつきはあるけど、あっ、な二次関数みたいなの隠れてるじゃない、やっぱり。っていうことだよね。だから、水滴がポタポタ落ちる感覚も、あの、こういう二次関数みたいな、まあ、数式の関係で書かれてるんだよと。で、これがやっぱりここに、これここにもカオスがあるよっていうのが分かりますよってことで。で、これがカオスです。ね。で、ここでね、まあ、カオスってあるよねと。水滴あるよねと。 生物関係ねえじゃねえかと。ね。生物、うん。ね。はい。ごもっともです。はい。で、実はね、俺もね、これ、あの、博士号を取るまで、あの、カオスやってました。カオス。うん。まあ、と取るまでっていうか、まあ、俺途中からちょっとね、これじゃちょっと将来やばいんじゃないかと思って、あの、なんかもっと挑戦的なテーマを見つけて、やらねえと。俺、あの、大学院生の時にもう、 子供育ててたんで、結婚して、うん。これあの、もっとちょっとやっぱり違うのっていうことで、はい。実はこのカオスっていうの、これね。当時、俺、これはちょっと古い。俺でもちょっと古いけど、と1989年にあのサイエンスっていうね、有名なこのね、科学の雑誌があるよね。そこにね、こういう論文が出てた。Is it healthy to be chaotic? って出てた。ね。 これ何かっていうと、ね、そこにね、メッセージ書いてあった。ね。こう、カオスメイプロバイザーヘルシーフレキシビリティね、トゥー、ザハート、ブレインアンド、アダパーツ h e ザボディって書いてあった。これどういうことかっていうと、体の中でも、やっぱカオスっていうのが、やっぱこういう重要な役割を果たしてんじゃねえかと。つまり脳とかで、やっぱ新しいことを考える今までとは違うパターンが思いつく、まあ、そういうことで、やっぱカオスって関係してんじゃねえのかなっていうことを結構言われてた。ね。 ね。ということで、あ、やっぱこういう生命の現象っていうのも、やっぱこういう数式で考えていくっていうの、いいかもしれないなと。うん。面白いかもしれないなと思って、あの、発火成功を取った後、あの、生理学の研究室で行きました。はい。ね。ということで、それまでねあの生、生物、正直、あの、自分で、あの、勉強したことしかなかった。うん。大学で習ったことなかったけど、 さっき言ったように、えっ、ー、と、博士課程の後半は結構生物の人と一緒に研究してたりしてたね。生物学科の人ね。はい。で、まあ、そういうふうにね。あ、あいうことの理解っていうのは体の理解にも役に立つかもしれないねっていうことで、例えばこの書いてるね。心臓とか書いてある。ハートって書いてある。で、実は、まあ、心臓のリズムの揺らぎ、これもやってますもん。もう20年近くやってる。うん。で、みんなのこのね、心臓のこの角度のリズム。ね、これ、死んでる。ピット。 心電図でこれ心電図測ったらさこの心臓の拍動感覚これデータ取れるよね、うん、でこれ24時間ねこのね心臓の拍動感覚のデータをグラフにしたらこういうふうになってるまあ結構ギザギザギザしてる1日10万拍あるよみんな結構心臓頑張ってるん、ね、1日10万拍打って、ま、休むことなく一生のうち20億拍ね打ってる で、こう、あ、確かにさ、なんかギザギザしてるよねっていうのはあるよね。で、そういう意味で、まあ、心拍、これ心拍変動って言うんだけど、心臓のこの拍動リズム、こうギザギザしてるのカオスかもな、と思うかもしれない。で、まあ、俺も最初思ってた。思ってたっていうか、あそうかもなと思ってた。な、カオスかもしれない。はい。ということで、ただね、じゃあ確かめる方、単純な方法こうだね。隣り合うデータを、グラフにする。してみました、これ。いくつか。 なんか見える二次関数みたいなの見えるなんか見えるなんかこう45度の線のところに集まってるだけだよね。うん。正直ね、カオスかどうかなんか言ってもちょ意味ないと思いました。はい。意味ないです。まあ、それはそうなんだけど、じゃあね、こういうさ、あ揺らぎの現象いいかな変わるのに、カオスっていうのは一つの可能性あるメカニズムだけど、それ以外にもさ、やっぱああいうに心臓のリズムをさ、こう不規則にこう変えていくような、 メカニズムって何があるのかなっていうふうに、まあえー、考えて、えー、やってきました。はいね、でこれはまあ心拍の拍動リズムが心臓の拍動リズムがカオスとかこれはちょっとね正直あのポジティブな意見は持ってません、ね。もっと複雑です。はい、と思ってます。ね、で、まあ、ここはカオスっていうのをまず説明してこの講義では非線形なシステムのことを説明していってカオスもちょっと紹介するよまたね。はい そこ、どう体と関係するかだけど、やっぱね、体の中でも、ああいう非線形な現象っていうのは当然出てきます。カオスがあるかどうか、当然どっかにはあります。ただ、それが重要な役割を果たしているかどうか、まずクエスチョンです。わかる、ね、カオスは起こります。もう振り子が揺れるっていうのと同じぐらいの現象だと思ってます。いいかな振り子がね、振り子が揺れる。うわ、不思議だと思わないよね、揺れるよ。ね。振り子揺れるよ、そりゃ。ね。カオスもね、カオスも起こるよ、そりゃ。 自然現象でもさ、起こるよっていうぐらいだね。はい、と思ってます。で、ここまではカオスを説明しました。はい、じゃあ後半ね。ちょっと来週にまたちょっとなっていくと思うけど。あ、ここまで質問あるこ聞こえてるよね。大丈夫だね。うん。だいぶ減ってきてね。半, でも半分もなってないんだな。はい、えっ、ー、と、いいかな。続けていってね。あとは、あの、うん、動画、後でも見れるからね。はい、やっていきまーす。はい、質問あったらその人と言ってね。声、声あ上げてよ。 あとね、ちょっと YouTube の, あの書き込みは今見れないからさ、うん、書いてもダメなんだけど、これあれか、えー。よし。あ今 70?71 はまだ入ってくれてるんだ。はい、こっからね、フラクタルに行きます。カオス。ここ、一旦終わり。はい。じゃあ次。ね、ちょっとスライドの背景変わるんだけど、ちょっとね、違う材料から持ってきてるから。ね、はい、次フラクタルだよ。で、 カオスとフラクタって関係してるんだけど、ちょっと今日はその関係は説明しない。はい。で、今度はね、自然界の見方だね。さっきカオスでも言ったけど、あのー、例えば流体の現象だからこの基礎方程式、電磁器だからこの基礎方程式っていう立場じゃなくて、えー、今説明してるのはね、 まあ、現象は違うし、ものは違うんだけど、同じような性質があるとか、同じような数理的な、こう、数式の構造があるとか、そういう見方ってあるよっていう意味で、今、フラクタル説明してます。だな。だから、いろんなとこに違う、領域に思えるところに、同じ、えー、現象が見られる。同じような性質が見られる。ということで、フラクタルと入ってきます。これちょっと多分途中では、お、あの、切れるんで、来週つ続きちょっとやるね。はい、じゃあ、フラクタル。 で、フラクタル、あ、これ聞いたこと結構あるんじゃないうん。フラクタルね。で、えー、っとー、はい。で、まあやっていきます。で、フラクタル、歴史的な背景言います。でね、これ別にね、フラクタルって言葉ね、もう順番から一番下にね、あのー、マンデルブローマンデルブロが、えー、これ何年かなあとちょっとね、1960年な、70年。うん、そのぐらいに作った言葉です。ね。だけど、それ以前にね、 フラクタルっていうその現象っていうか構造自体はあのー、見つかってました。で、そのね、まあ最初の方の例は数学では一番上。ね。連続だが至るところで微分不可能な関数。があるこ。まあ日本人ではね、高木定治先生ね、あの有名なね、高木関数っていうのがあるんだけど、もう数学ではね、あのそういうの考えてました。で、これ説明します。はい。 で、あとはね、海外線のパラドックス。これも順番に説明していきます。はい、次いきます。じゃあね。はい、あはい、やります。でね、まあ、数学も1903年の高木先生の論文。な。これ書いてありました。連続だが、至るとこで微分不可能な関数。な。っていうのがある。で、ここでね、ちょっとね、みんなここからね、ちょっと、えっ、ー、とー、こういう視点で考えてほしいっていうことを言っておくと、まず、この赤い線 まあ、曲線と呼ぶけど、まあ、線あるけどね。この00から1 0ゼロまでね、繋がってるよね。端から端まで。こうね。ここ。で、ここ、こう、こういう疑問を考えて。空間上に、こう、有限な距離離れた2点の距離が、2点の距離というか、2点を結ぶ線の道の長さが、道のりが、これ、これ必ず有限ですか有限ですかつまり0と、ここのね、直距離って、ね、最短のところだから、1だ。 だけど、それを結ぶ線って書けるよね。で、しかも交わらないように書いていいんだけど、交わらないように書いたときに、この2点を結ぶこの曲線の長さが有限に収まる。それとも無限ってあり得る。っていうところです。はい。で、これ、互い関数も簡単に言っていきます。互い関数は作り方、これちょっとね、普通の説明と違うけど、こうやって作ります。こう、まっすぐな線分があったら、まっすぐな線分の中間に、はい、中点を取りまして、 この横の幅、横の幅だけこの点を上にグッと動かします。はい。そうすると、横の幅だけ上に動かします。はい、こういうふうになるよね。で、点は残しといて。だから点と点の間にある線分について真ん中のところで横幅だけ上に書く。はい、それを繰り返していくと、これこうなってくるね。んあ、なるほど。 でさでこれを無限回繰り返してあとにできるのが高木関数。これ。最, 後最初なんかこう、ってる感じしたけど、なんかもわもわっとしてね、ブロッコリーみたいな、ちょっとねくあの、雲みたいに、ああ、ちょっとなんか丸みを帯びて感じるよね。はい。これが高木関数。いいよね。で、実はこれ、もう言ったんだけど、ここから、ここまでの赤い、赤い道の上をせ、曲線上を歩いていくとするよ。歩いていく、うん。これ、一生かかってもたどり着けません。 ね、長さは無限大ですだからこれで計算するのはめんどくさいんでできるけどねあのー、ねはいでこのグラフね長さは計算しないけどパッと見た目でさなんか不思議な特徴があるよね何かっていうとこうだこのグラフの一部に注目するぞ今青い線で囲んだとこあそこと形と全体の形って似てるよね似てる ね、一応ね、拡大していって、重ねた。はい。あ、同じ形じゃない。とか、あと、この部分。さらにちっちゃい部分を選ぶぞ。この部分、ちっちゃい部分と、あの、ピンクで、こんな。全体って似てるよね。同じだ。うん。あれ、部分と全体がないです。あれ、同じ形、相似になってんじゃん。という特徴が、高木関数にはあります。はい。すげ はい。でね、もう一つ違う問題をね、えっ、ー、と、リチャードソンが提案します。あ、ナンデルブロフフラクタルっていうのは1967年前後かな。はい。で、ここ、海岸線のパラドックスって言って、あのー、リチャードソンがね、こういう問題があるよと。で、も元々の話はね、国境だね。フランスと、えー、スペインか。この国境線の長さが、あの、お互いの国で違ってた。国境線の長さがね。違ってたっていう。 問題がまあそもそもだと思うけどまあマンデル・ブローが、まあ、リチャードソンの疑問、ね、これをまあこれその背後にこういうことが隠れてるんだよってことでフラクタルね導入していくんだけどこういうこと海岸線の長さを決めるグレートブリテントを知ってるね今ね UK だねでノナグチのグレートブリテントはいこれの島の周辺この長さを 海岸線の長さ、どのくらいですかっていうのをさ、あの、測, 測る。ね。これ難、難しい。ポンなんって書いてあるね。うん。正直いや、なかなか簡単なことじゃないよっていうことだ。で、これ、こういうことはね、さっきちょっと言ったけど、まあ、これ、スタート地点とゴールが一緒だと思って。ここからとか、ある点からスタートして、この有限な空間に線が埋まってるよね。この長さっていうのが、決められますかっていうことだね。周辺の長さが。 かなはいでこれじゃあどういう困難があるかっていうのを実際見ていきますはいグレードブリテンこうですね島を外しますそしたら長さを測るってどういうことかっていうとこういうことはね定規を当てて長さを測っていくよとでも簡単にやっていきますじゃあ2 0 0 k ロの定規を作りましてこれでこの島を囲んでいきますちょっとねもう粗くていいじゃん囲んでいきます 囲んでいきますあ、ちょっとはみ出したりね、内側にあったりするけど、まあ大体でいいじゃない。こんなでかいんだから。ということで、はい、ちょっと最後半分、半分になったけど。はい、この時、長さは 11.5 本ぐらいだな。だから、200キロける1 1 5 2300キロメートルだ。ね。っていうこと。はい、ところが、こういう問題が来るね、ここちょっともうどんどんできるよ。じゃあ半分の長さにしよう。100キロの定規で囲んでいく。 はい、囲んでいきまーす。囲んでいきまーす。ちょっと、数えるのちょっとめんどい。うん、はい、これ27本だ。あ、消えた。あ、これ、あ、戻っちゃう。あ、27本だ。ね。だ 2700? あれ最初2300って言ったよね。別の200キロだよね。あ, あ、2300いくつうん。次、また半分にします。50キロ。そうしたら、ね、どんどん定規を細かくしたらさ、この、 海岸線のこの凹凸の細かいところまで、こうディテールまで再現できるようになるよね。そうなってくると、これ、はい、ちょっとこれ、これ出るかな。これ結構ね、重いんだよな。コンピューター、これ、これ重いんだよな。で、結果まとめて、今度67本行って、3350キロメートル。ね。っていうふうに、はい、やっていくと、はい、実際、こうだな。2300、2700、3350、当てる定規の長さによって、 グレートブリテン島の長さ、これ、長くなってんだね。うん。で、実際じゃあいくつか知ってる、グレートブリテン島の長さ。まあ、俺インターネットで探しただけだけど、グレートブリテン島の周囲の長さ、はい、周囲の長さ実際は、17,820 キロって公表されてるね。17,820 よロって公じゃないよね。1 7七0 0で、実際もうこれ、ね、細かくは難しいから、 これ、どんどんどんどん細かく見ていけば、どんどん長くなっちゃうっていうことだよね。いいかなだから、え、本当にこれ決められるのかなっていうことだな。これがあります。で、とにかくどんな海岸線でも、細かく測れば測るだけ長くなっていくっていう現象が知られています。で、それをね、持って、マンデル・ブローは、いや、もうそういうのって決められないんだよと。ね、そういう現象ってあるんだよっていうことで、はい。フラクタル。そんなね 導入しましまた、ね、いいとこまで行って終わりますがはいフラクタルかな。でフラクタルっていうのは何かっていうことだけどフラクタルの特徴ねここももう直感的な言葉で言っていきます。でこれ何かっていうとえっ、ー、と変形のルールっていうのは単純です比較的単純です、まあ、再帰的繰り返してやったけどこの形のあれがこうねあの変わっていくようにあ だんだん小さい、小さいものに同じルールで変形していくっていうのを繰り返していけばできちゃう形。もう一つ、高木関数でも 見, 見せたけど、見たけど、部分と全体っていうのが、うん、似てるんだよね。相似的。掃う。あとは、その形を特徴づけるためには、長さじゃ無理なんだよ。さっき言った二点間を結ぶこの道のりが無限になっちゃうっていう特徴があるんで、 これをどうやって特徴づけるかなわかるどう、あの、形の違いがあるからね。形の違いを数字で表したいんだけど、それをどうやってやるかっていうときに、べき乗速っていうのに、ね、あの、注目してやっていくということです。で、それはスケーリング速とも呼ばれるんだけど、はい、これです。で、まずね、今日はね、ここだけやっていこう。変形ルールの再帰的な繰り返しが生む複雑な図形ということで、これ何かっていうことね個歩図形、個ホ曲線。 ご保曲線。これ説明します。はい。でどういうことかはい、俺ちゃまだね。上行きます。こっち行くわ。ね、曲線。ねね、えっ、ー、と、どうやるかって、まずね、線分考えます。線分を考えて、そして、この線分があれば、三分の一のところ。 真ん中の三分の一、やっぱり下行こう。やっぱ下行こう。三分の一のこここを、こっち折ります。折ります。ね。そんで、えっ、ー、と、この3まま、三角形です。ね。全体の長さを1だとすると、三分の一の長さの部分を切り取って、三分の一、三分の一、ね。これを加えていきます。ね。ということです。そして、これを、線分があれば、 ね。各線分についてやっていきます。わかる線分があれば、真ん中を折って、折って、やるね。はい。で、これを繰り返していくと、こういうふうにね、できますよ。ということです。で、これね、この操作無限に繰り返す。で、この無限っていうとこちょっとね、まあ、数学的な、まあ、理想的な、ね、操作だけ。無限回、自然回です。最後ね。 最後、原子になっちゃったりね、量子。力学の世界になっちゃうんで、難しいんだけど。はい。で、これ、特徴としては、はい、こういう意味してます。拡大していきます。これね、多分、この辺を軸にしてさ、一点を固定してね、ずーっと拡大していく。どんどん拡大していっても、なんか似た形見えるよね、これね。わかる拡大して。永遠にね。これね、このこ 辺, ここ辺、拡大して。どんどん拡大していって。 ね、そう。っていうふうにあれ拡大しても拡大しても同じ形が見えていくよね。でちょっとやりますよ。はい、で、えー、もう一度いで終わるから、はい。じゃあねこの広角曲線の長さはこれはまあ途中の操作作る操作の途中だけどどうやってあ角曲線の長さは。 いくつでしょうっていう問題を残して、はい。来週まで考えておいて。別に、これ入力しなくてもいいので、はい。で、今回続き来週やっていきますんで、ね、まあ、想像できると思うけど、2点の、これ、ね、長さは無限大になっちゃう。だって、1回の操作で必ず長くなるからね。1回の操作で前より必ず長くなる。何倍かなっていくから、これ、ね。そうすると、それを繰り返すと、 無限に長くなっちゃうよねっていうところを実際にこれ確かめてくださいっていうところをまあえっ、ー、と各自の、えー、自主的に取り組む課題として残しておきます。はい、はいいいいですか、うん、来週続きやろう、はい、じゃあね